なあマイティお前の好きなもんといったらたこ焼きぐらいしか思いつかなくてなお前はわがままなんか言ったことないからお前の好き嫌いなんて最後まで知ることができんかった<笑>おや失格じゃななあマイティお前本当はこうなることあの日お前がわしに話してくれたこと ごめんなマイティーやっぱりわしは親失格じゃなシロボンもジェッターツで頑張っとるよまあお前の代わりには到底なれそうもないがあいつもあいつなりになんとかやっとるだから安心しておくれマイティーやうそとはいえどいどいどいろ 負けた。 It's for the love. 声かけたんだけど。これを終わらせてうとぶり洗って手前の椅子は取りに行って、うん、うっもう、ちゃんとやってるんちゃうかルイ、ルイ、ルイル、そんないっぱいにできないよちょっと悪いイの手伝ってよ、うんうん、ああどうしたのよ。二人とも変よ。罰ゲーム。あ罰ゲーム ゲームでで負けたら1日弟子になるのは、はい、それシ ル,、ね、<笑>ううルイの弟子なの ル、ね、分も待ってないゃものあんたらしくな い, ただいまーーなんだよ。 あれわからなかったのなんとなくわかったけど聞き間違いかと思ってえそれってブーイはシルボンに会いに来たってなんだ会ってんじゃんあほらあんた何悪いことしたのよ このなん<笑>ーイイ <yapmış> そんなうのルーイに勝ったら弟子にしていい<タッ> <phonetic> ほらルイ師匠って言ったって今日一日だけじゃんかぐああいそうですごめんなさいそのまんま入れ替わったまんまのほうがいいんじゃない<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>というわけでシロボンの弟子の座をかけてルイ対プーイの三本勝負<笑>ルイ<笑>えシロボンはルイの弟子 ンひ慌てて出前の器はそのまま出しちゃった何をどうすれば間違うのよ<笑>ったあ、ごめんなさ い, なさ い, なさい<笑>この試合は引き分け次第二戦行くわよ第二戦はどんぶり早洗い競争どんぶりを多く洗った方が勝ちよよーよーいどー<笑> <笑>うん、いい感じじゃないこの二人がいれば十分かもあ、それどういう意味だよ<笑>よし、見てろさら洗いだったらこのシロボン様があ、シロボンうよシロボン…<笑><笑><笑><白帆><笑>もうしません…それではいよいよ第3戦 今度は100メートル走これが最後よいいわね最初からこうすればよかったよねんーさあ、始めるわようふ<笑>について…よ あぁ…もう頭くるななんだよいい気になってさ少しは僕のことも…お何してんのおじさん誰 お, お あれっシロボン s h o t s up! 追いかけるの大変だったよ自分は不器用ですからあそこで何してたのあ自分はダイボンと言いますプーイの主ですあじゃあどうしていなくなったの、うん、自分は不器用ですから プーイと出会ったのはもう随分と昔ですはじめプーイは自分のことを強いやつと思ったらしいんですですがけっ見かけ倒しかよじ自分は不器用ですから<笑> ボムすらまともに投げられないボンバーマンなどかっこ悪いといって自分の元からいなくなりましたうそうだったんだ<笑>あそうだでもさっきフラッシュショットボムって不圧でした自分なりに必死に練習してどうにか投げられるようになったのですが人前だと緊張して。 自分は不器用ですからせめて見た目だけでもと思ってこうやってサングラスをかけているんですが本当は前が見えづらくてボンバーマンも楽じゃないよね自分は不器用ですから。 弟子なんだゲームで負けちゃったんだでもそれだけじゃないんだ皿洗いだって出前だってルイにはかなわないし想シロボン君も不器用なんですねうんボンバーマンって大変だよねいや 自分に比べたら、白ロボン君は、自分は、不器用ですから。うんうん、よし<笑>ボンバーマンは強いんだってとこ、見せてやろうよ<笑>もう、どこ行っちゃったのよ<笑>、うん、肝心な時に、いつもいないんだから うん、ちょっとシラボン何やってたのよあ あ, あえっいあ誰えっ自分はダイボンと言います。さあ、トイ帰ろロ。いきなり家を飛び出して、探したぞ。 あの大ボンさんもボンバーマンなんですか自分は不器用ですからプープープーププ シロボンくん。 君はルイには男はいつど言ったことは守るものなんだ。 シロボンくんロボン君、シロボン君、<笑><笑>シロボン君<笑><笑><笑>、シロボン君、シロボン君、シロシロボンシロボンシロボンシロボン君、シロシロボン君、シシロボン君、シロ c r a s h s h u t o m o n でこれってどっちの勝ちなわけそんなに負けるのが嫌なら最初から勝負なんてしなけりゃいいの に, に男男にはの生きるる道があるんだい気絶したくせに。 ってシャウトさん、それは違います、うん、シュロボンくん男は人前で涙を見せるもんじゃないです大ボンさんさあこれを大ボンさんありがとうシュロボンくん 出直してきますダイモンさん奉行お願いします。 わいほらほら<笑>ルイ見てみろ。 の中も戻ったしシラボンはボムスターが手に入ったしめでたしめでたしだねさあ次回はなんとなんとコスモジェッターがスーパー合体ボンバーマンにされちゃったでも確か2つのものを合体させるんだったよねもう一つってなんだろう博士あれ博士どこ行っちゃったの第33話アインでボン近所の橋から宇宙の果てまで